ちょっとカメラの位置高くなーい、L、太郎ですこのキスでくままに、ね、今日カメラの位置がね自分で上げてみたんですけど上げた方がねその男の上目遣いを皆さんに感じさせられることができるかなと思ってやってみたんですけどどうですかね<笑>野々村大儀氏このキスで」<笑>「 はい、ということで、えっ、ー、と、今回はね、あの、最近全然動画を上げれてないので、まあ、ちょっと語る系にしたいと思います。まあ何を語るかって言いますと、まあね、僕、ニキビ治療の動画の方が、普通のね、飯食ったりする動画より伸びるので、あのね、ニキビ治療して、何が変わったか、まあ良かった点とか、まあ、まあ治療っていう時点でね、いい点しかないんですけど、ニキビ治療を実際に1年間くらいしてみて、変わったことを皆さんにお話ししたいと思います。まあね、なんか、 変わっったことって言えばそれはねニキビの治療をするんだからニキビがあの、綺麗になる目立たなくなるできにくくなるっていうのは当たり前なんですけれどもそれ以外心の変化だったりとか環境の変化みたいな意識の変化みたいなものをお伝えできたらなと思いますそれでは「言いってみはっ!あっ」「影が影で肌が肌が汚えるが割れる」「今日はねちょっとねテンション高めにとっております」なぜかとと言いますとこのの、の次にねあの恋愛のお話で お酒を飲みながら焼き肉を食べながら恋バナをするという動画を撮るのでそのためにね今テンション上げておりますいやいやいやいまあね、これまで太郎がどんな治療を受けてきたかっていうのはね過去の動画を見ていただくと分かるんですけれどもまずそのニキビをそもそもできにくくする治療メディカルアクネケアっていう治療とあとプラズマシャワーっていう治療と あとハイドロフェイシャルっていう治療と<笑>あとなんだっけあと IPL っていう治療とあとねあの AI の肌診断とかもやって毎月ね治療行くたびに肌の状態は綺麗になってるのか肌年齢は何歳なのかみたいな AI でね診断してくれるものもあるので実際にね数値化して肌の年齢とか皮脂が多いねとかそういうのが分かるようになってるので実際に、ね、変化が分かっております でこれまで1年間くらい治療してき た, 治療してきたんですけどまずね変わったこと変わったことといえばんかね前までだとやっぱり肌に自信がない人とかなら分かると思うんだけどその1箇所ニキビができたりするとそこが気になってその 目, を目を合ったらそこ見られてるんじゃないかって意識しちゃうから。 その目を見て話せないってことが多かったんだけど少しずつね綺麗になっていくの実感できてるからその目を見て話すっていうことができるようになりました、まあ、その分ね自分に自信がついたっていう点がすごく大きいですまあね肌を直してももっと直すべきところはいっぱいあるんだけどね<笑>やっぱりね自分に自信がつくことで恋愛だったりとか人とのお話コミュニケーションだったりとかすごくうまくいくのでやっぱりねそういう 自分でね、治そうと思ってあの市販の薬とかでも治んないって人は実際にやっぱり皮膚科に行くのが一番いいと思いますまあね今はね自分は東京アクネクリニックっていうところで治療させていただいておりましてまあ、皮膚科とかでは普段できないニキビが根本的にできにくくなる治療とかをやってるのでちょっとねできたニキビの治療じゃなくてもそもそもできにくくしたいって方はぜひやってみてはいかがでしょうかって感じですあととね、変化した部分といえば あの美容にねとても気を使うようになりました前まで「太郎あげあげ」って名前で YouTube チャンネルをやってたんですけどいつの間にかねそのニキビ動画を上げ出してから美容系の方が伸びるなってなりましてで「太郎あげあげ美容チャンネル」にまで名前を改善してしまいましたいや a a a 実際に何をしたかとか言いますとあのー、僕 なんだニキビ治療以外にも、うん、あのホワイトニングに行き出したりとかあと実際にホワイトニング の, あのシールとか買ったりとかしたしあとあの顔のマッサージとか小顔にするマッサージとかあと寝る前にずっとここにねあのヘアピンを挟んで鼻を高くする鼻を高くする矯正をしたりとかあと目を近づけるマッサージをしたりとかもう配布をしたりとか。 もう美容に関することうんでしかもあのメイクとかも覚え出してすげえ美容に気を使うようになりましたで前までねあのニキビが結構できた時期とかはスキンケアをそもそもしてなくて今だったらもうねもうカバンに日焼け止めも入ってるしあの保湿ジェル保湿クリームも入ってるしどこに行ってもそのどこに行ってもスキンケアセットがないとダメみたいな状況に なっております<笑>そのくらいね、あのー、スキンケアに意識をするようになりましたでもやっぱりねなんか多分自分遺伝的なものが多いので結構できやすかったりあと残りやすかったりするんですけれどもまあねなんか過去と比べたら全然綺麗になったのではないでしょうかっていう感じですよ<笑>歯もさどう例えば歯のここのホワイトニングも以前動画にしたんだけどほら違和感ないよね色な というこちなみに、はい、これ1本3万円しました<笑>はいあとね服装とかも意識するようになりました前までジャージとかで普通の外で出てたんですけど、まあ、最近はそれなりのこれはもらった服なんですけどまあ、なんかねそう多少周りの目を気にするようになったっていうか意識を周りから見られる意識を持つようにすることでなんか自分も綺麗でいたいなシュッていたいなみたいなするようになりましたはい あとね、多分よく笑うようになったと思いますはいやっぱりね見た目にコンプレックスがある人はやっぱりねそうですよ見た目にコンプレックスがある人はやっぱり自分の素の一面をさらけ出せないみたいなものがあると思うんですけどやっぱりねそのコンプレックス<笑>コンプレッサーみたいなコンプレックスが少しずつね改善されるとやっぱりそう自分の良いもっと良い一面を相手に伝えることができるので もっとねあなたの良さを伝えられるんだと思いますこれはねえ多分営業とかでもそうなんじゃない営業とかやってる人で自分に自信がないっていう人よりも自分に自信があるっていう人の方が相手にねいい商品を伝えられるのではないかと思うので自分に自信を持ってやっていきましょうは<笑>はいまあね最近運がめちゃくちゃなかった太郎なんですけどもなんかね厄払いに行ったらあのー、もう先週めちゃくちゃ運が悪くて もう悪い、マジで悪いことしか起きなくてもう1週間に4つ5つくらい悪いことが連続で起きてで結果、なんかその次の日にもうこれはやばい、マジで絶対呪いだみたいな俺もやばいわマジでお母さんどうしようみたいなお母さん占いとかやっててそのどうしたらいいかとか分かるんだけどどこの神社行ったらいいみたいに聞いたらここの神社に行って厄払いしてこようみたいなで、厄払い行ってその次の日からもうマジで何もなくなりました悪いことが。 まちょっと悪いことはあるけどちょっと悪いっていうかね別に自分には何も害のない悪いことっていうかまあ、ちょっとお金使っちゃうくらいのことですねマジで本当にそんくらいしかなくなりってうん健全に過ごしておりますはいだからねまあ結果ね結果今躍動不死だけどニキビ治療することでやっぱりポジティブにもなれるし 周りの人ともハキハキ喋れるようになるしやっぱね心がねすごい浄化されたなって感じになりましたはいうんやっぱりあとね外 出, 外出して外で遊ぶ機会も増えたなって最近思いますはいなので皆さんもね自分の自分自身のね自分自身にコンプレックスがある方はなんかね改善できるように自分なりに行動してみるのが一番いいと思います はい、僕もね、あのー、離れ目が気になるので離れ目を改善させるようにおえめっちゃイケメンじゃねえこうしたらうん多分違う離れ目も改善されるためにメイクもしてるんですけどねあまりにも離れすぎてもう俺 みたいな<笑>はいということで今日の太郎でしたなんかねなんかそのニキビ治療についてとか分かんない点があったら DM とかでね結構インスタの DM とかだったら結構ね、ま、結構真面目な勉強の相談だったりとかニキビ治療に関する相談とかはちゃんとめっちゃ真面目に返してるので、まあ、本当に真面目な相談がある方は全然聞いてくださいはいということで太郎でしたまた次のと画でお会いしましょうあまあ大人の人でも全然お待ちしておりますはいということで また次の動画でお会いしましょう太郎でしたバイバイバイバ イ, バ イ, バ イ, バ イ, バイ